ございました。東京の法大学の南津川博志と申します。よろしくお願いいたします。まあ、あの早速ですけれども、あの発表させていただきたいと思います。で、これ実はあの2年前に化合物データベースでこういう場で発表させていただいた時と、実は同じスライドを2枚目に持ってきていてでえっとまあ、せっかくなので。 前回話さなかったことっていうものを中心に発表したいと思って、今日 の, あの資料を作っております。前回2年前はですね、このどちらかというとこの使う側っていうところ の, あのトピックに関して詳細にお話ししたんですけれども、今回はこの出す側についても焦点を当てて、あの、まあ、どちらかというとだからメタボロームっていうデータを質量分析装置を使ってあの出す側、 に対してもどういうふうなデータベースっていうものが利活用できて、でそれを有効活用にすることが、あの、要するに使う側の立場に立ってみても、あの、良いものになるだろうっていうことで聞いていただければと思います。で、あの、まずなんですけれども、あの、最近ですね、このメタボロームデータっていうものを出す側と使う側において、まあ、あの、参考資料ってなるようなものの、日本語の 何て言うんでしょうね、こういう本っていうものを作りました。で、その中で、一つの第4章でしたかね、第4章にまさにそのメタボロムデータを出す側、および使う側で、必要なインフォマティクスおよびデータベースの知識っていうものをセクシショニングしています。で、例えばそのメタボロム解析は、本当に必要分析装置っていうものを基本的には使うことが多いと思いますが、 その質量分析データを解析するために必要なツールおよびデータベース。で、あの、これは代謝解析と言われるやつに特徴的な話かと思いますけど、まだまだ未知のマススペクトルっていうものが得られたときに、それをこうアノテーションするために必要なツールやデータベースの紹介。で、さらにはその、まあ、使う側というところで、例えばパスウェブ解析やその他変量解析をするために必要なツールとか、 あのデータベースに関してあの紹介しているものになりますそして、まあ、あの最後の方にあの少しだけお話ししますけれどもこのようなツールをあの使えばですねこういうツールってどんどんどんどん最新のものになってきているのでその過去のデータっていうものを再解析することでその既存の個別の研究では見えてこなかったあ新しいの新しい 知見知識っていうものをあの出すことができるんじゃないかっていうことで私自身はそのようなアプローチで研究を進めてあ、そういうことも使って研究をしているわけなんですけれども、あのそれに必要なデータレポジトリに関しても少しだけ紹介させていただければと思います。でこれに関してはあの特に今回は必要ないかなと思うんですが、そもそもメタボローム解析とかメタボロームミックスというものが一体どのようなものかっていうものを 簡単にこのスライド1枚でお話しします。で、その低分子化合物を基本的に相手にするあのテクニックのようなもので、サンプルに関しては基本的に何でも受け付けられて、で、そこをまあすりつぶして、まあ、有機溶媒などを加えて代謝物っていうものを抽出します。で、その代謝物っていうものを直接質量分析装置であの計測するのではなく、ほとんどはこのようにクロマトグラフィー ガスクロマトグラフィーや液体クロマトグラフィーなどを前段に置いてその化合物のミクスチャーっていうものを分離することの工程を含みます。そしてその分離されて溶出されてきたものから順番に質量分析内部でイオン化してあげてその質量分析内部でさらにその質量正確に言うと MOVERG っていうことになりますがその MOVERG によって分離してあげます。 そしてその分離されて出てきたその結果っていうものはマススペクトルという形でレコードされてそのまあ横軸があの化合物の質量を表して縦軸がその強度あの量っていうものを表すことになります。 で例えば、前体に、前段にクロマトグラフィーっていうものをかました場合、これが時系列的にモニタリングされることになるので、その、まあ、液体クロマトグラフィーで分離し、質量で分離し、その強度を得るといったような形の、まさにこの次のスライドにあるような、あの、データ構造が得られることになります。この構造自体は、例えば、プロテオミックスや、 あのまあ、グライコミックスといったような、まあ、対象分子が違っても同じような必要分析を用いていれば同じような構造になるわけですけれども再活になりますが横軸が例えばこの軸が保持時間溶出時間ですねでこちらの軸が M オーバー G でイオン強度でそれぞれの低分子化合物がこの、まあ、山々のような形によって、まあ、見ることができるとそしてこの一つのイオンが一体どういう構造なのかな っていうことを調べるために、昨今の装置では、そのフラグメンテーションっていうことを質量分析内部で引き起こさせて、その MSMS スペクトル、プ ロ, プロダクトイオンスペクトルとかもあの言われたりしますけれども、そのスペクトルをまあ紐解くことで、構造をあのアノテーションしていくっていう風な戦略になります。で、あのこのようなあの背景のもと、じゃあ、このようなあのデータ 構造をまあ解析するためにはどのようなことをすればいいかっていうことを次のスライドであの少しお話ししたいと思いますが基本的にはあのこのようなことは考えなくていいですよっていうことは言いたいわけなんですがあの出力分析装置っていうものはこのように各社メーカーによってさまざまなフォーマットで出力されますそしてまあこのようなあのフォーマット独自の API というものを存在するんですけれども基本的にはアカデミアサイエンスあこういうのは一時データと言われるやつですがあのアカデミアサイエンスとしてはやはりこのようなデータ形式一つ一つ相手にするのではなくこの2段目に示す共通フォーマットにまず変換してあげることであのこのようなデータを解析することの方が効率的だということであの実際に コンソーシアム的にもこのようなデータを使うことが多いです。で、特にこの MZML っていうものは一番その国際的にもあの推奨されているデータフォーマットになっていて、プロトウィザードのコミュニティから配布されている MS コンバートっていうものでまあ作り出すことができます。で、その結果はこのように ASCII、まあ、テキスト形式ですね。テキスト形式であの出力されるわけですけれども、例えばこの本当にまさに1点目。 のデータポイントのマススペクトルの情報っていうもののメタデータがこのようにあのマークアップで表示されていて、例えば MS レベルは1、ネガティブ4モード測定であって、結果はセントロイドか。まあ、これはちょっと今日お話ししませんが、プロファイルかセントロイド。で、まあ、ピーク強度とか、あの、トータル4強度っていうものはどういうものだったかっていうふうなメタデータがついて、まあ、 液体クロマトグラフィーとかガスクロマトグラフィーの場合はこのように保持時間といったようなものもレコードされることになります。で、肝心のマススペクトルはっていうと、このようにちょっと文字列、要するに圧縮されている形式になっているので、文字列になっておりますが、これを適切にコンバートしてあげると、この MOVERG の方のバイナリアレって言われるようなものでは、 この例えば M オーバージンの質量ですね、112っていう174、182、212っていう、まあ、配列、情報が得られて、で、同じ配列長さの、そ, のそれぞれの M オーバージンに対するイオン強度っていうものが、別の、あのー、マークアップのところに格納されているっていうものが、まあ、それこそ、あのー、時系列ごとに、これファーストデータポイントって書いてますが、次にセカンドデータポイントっていうものが含まれることになります。で、 まあ、このような、あの、私自身は、どちらかというと、このようなデータ構造の中から情報を抽出することが、あの、得意な人間ですけれども、まあ、昨今、ここまでは、あの、既存ツール、例えば、あの、私自身が作っているプログラムでいうところの、あの、MS ダイエルっていうプログラムは、あの、もう MZML とかにも変換せずとも、本当にこう、生データをそのものを、まあ、このプログラムに読み込ませてあげると、 まあ、メタボローム情報っていうものがあの自動的に出力されるようなあの仕組みになっています。で、もう解析対象となるあの分析科学のテクニックっていうものも様々受け付けることができてガスクロマトグラフィス量分析や、まあ、LCMS さらにはイオンモビリティって言われるようなもう一次元の分離方法に対応したようなものだったりさらにはデータ取得方法もかなり様々で。 データディペンデント型のアクイッションのデータやデータインディペンデント型のアクイッションデータにも、まあ、あの基本的にはメタボローム解析で使われるようなそのデータ取得方法に、まあ、対応したプログラムになっております。ただあの本日の講習的にはただにこのまるっと読み込ませるわけじゃなくてちゃんとデータベースの知識を持っていれば本当に有用な 代謝物テーブルっていうものを効率的に得られますよっていうことをあの、まあ、伝えることができればなと思っています。で、どういうことかというと、このデータ処理、プロセッシングっていうものは、まさにこういう基盤でも良いのかなと思いますが、まだまだメタボローム解析っていうものは、この名前付けですね、代謝物のアノテーションって呼ばれるような作業が、ま, あ、まだまだノウハウじみたものになっているかと思います。で 抑えるべきポイントとしては大きく分けてこの1番と2番になるかと思います。まずそのアノテーション戦略っていうものはこの計測方法によってボタンになるかと思います。で、大きく分けるとガスクロマトグラフィーなのか、それともそれ以外なのかですね。で、LCMS なのか。で、その LCMS の LC っていう液体クロマトグラフィーのセパレーションの後に質量分析内部でイオンモビリティによるセパレーションをしているかどうか。 の, あの合計3つのタイプに分けられるかと思います。で、本日は主にこの真ん中の LCMSMS といったような形に主に焦点を当てて発表したいと思います。で、さらにっていう風な話なんですけれども、これはコンソーシアムの話ですが、そのアノテーションの信頼性っていうものをちゃんとレベル分けをして記載することが あのハイジャーナルに行けば行くほどあの厳しく見られることになります。で、対象分子およびこの検索方法によって、そ の, まあ、そのアノテーションレベルで推奨される定義っていうものが、私自身はあるのかなって思っていますが、あの一番古いものとしては、メタボロミックス・スタンダード・イニシアチブっていうもの。で、これは主に、あの最近ではこのガスクロマトグラフィー質量分析に対応したアノテーション定義。 でエマ・シマンスキーが提唱したその5段階レベルと言われるようなものは LCMSMS やイオンモビリティ MSMS MS にあの適合するもっと具体的に言うと性別質量が取れる質量分析装置において有効なあの定義かなと思っていますでメタボローム解析の中でも脂質メタボロームリピドミックスと呼ばれるやつですね そのリピドミックスにおいては、また、あの、少し違った定義っていうものが別途行われていることになって、これは本当に最近ではアクティブなフィールドになっていて、その定義書っていうものが2022年今年にも、あの、新たに提出されているようなものになります。じゃあ、あの、これについて詳しく見ていく前に、じゃあ、このアノテーションっていうものに必要な、まずはデータベースっていうものがどのようなものかっていうものを このスライドに示しております。で、あの、まあ、アノテーション用のライブラリファイルとフォーマットっていうので、基本的にメタブロー解析っていうものは、この MSP っていうライブラリー、まあ、データベースって言ってもいいかと思いますが、で、格納されています。で、次のスライドで、このフォーマットに関して、詳細を示しますが、例えばこれは私が独自に管理している その MSP のライブラリーになります。で、これどのように見るかと言いますと、例えばその LCMSMS 用のマススペクトルデータベースっていうものは、今その無償のものだけですね、公開できるものは。有償のものとかを含めるともっと増えるわけなんですけれども、無償のものは私の方から無償であの公開していて、このおそらく、例えばこれだったら1万6000ほどの化合物のマススペクトルが 格納されていて、まあ、分析条件によって様々にスペクトルの取り方があるわけなんですけれども、まあ、合計するとおよそ30万ぐらいのスペクトルレコードが含まれていると。で、そのネガティブイオンモードの計測データとしては9000化合物で4万ほどのスペクトルレコードがあります。そして、あの、ガスクロマトグラフィー用のあのスペクトルライブラリーとしても、あの、このように含まれていて、およそ5000種、 のユニークなコンパーンズで3万種類ぐらいのスペクトルレコードっていうものを公開しております。で、実際にこのようなあのライブラリっていうもののフォーマットがあのこちらになっておりますが、あのこれもそのこちらからこう提供しているライブラリ以外にもその自分たち自身でこういうデータベースやライブラリっていうものをあの整理していきたい。 と思う方も実際に分析っていうものをやっている方は多いんじゃないかなと思いますがこの MSP 形式っていうものは決して難しい最初は難しいかもしれませんがテキスト形式の単純なフォーマットになっておりまして自分でも本当にテキストエディターによって加工することができるものになっておりますで GCMS 用と MSMS -MS 用で 実際にやったことない人はちょっとこれからちょっと辛いことになるかと思いますが、私自身が推奨するそのメタデータ、どのようなものを揃えておくと後々便利ですよっていうことをお話しさせていただくと、先ほどインチキーとかあの紹介されましたけれども、あの基本的には名前ですね名前。GCMS 用だったら名前とそのインチキー化合物独特のア イ, ンアイデンタファイアですけれども、とオントロジーとスマイルズ。 で、その GCMS だったらリテンションインデックスとか、あの定量用の m o バージ e として何を使うかといったような情報が含まれていると、まあ解析に便利となります。ただ本日は、あ, あの、この、こちらの話はほとんど行うことはないです。で、また、またの機会にあの、話していただければと思います。で、右に関しては、 その、ま、使用頻度の高い LCMS、MS の解析にどのようなメタデータを整理しておくと良いかなっていうので、まあ、当然名前ですね。その化合物が検出される M o ーバー G の値。で、そのイオンフォーム。あの、これはプロトンロスとして検出されるだろうという形になっています。そしてその組成式や、まあ、化合物のオントロジー。インチキで、スマイルズ。で、リテンションタイム。保持時間で、これはイオンモビリティを使う場合は、 ポリジョンクロスセクションっていう値のその衝突断面積である CCS の値やイオンモード、ネガティブイオンモードなのかポジティブイオンモードなのかで計測される、そしてそのマススペクトルっていうのが M over G intensity, M over テ i っていうような形でその配列としてレコードされているっていうふうな、ここに示すあのメタデータを整理、大変かもしれないですけれども、あの整理しておくと後々便利ですよっていうふうなことになります。 で、まあ、あの、本日はこのようなメタデータを揃えるために、あの、必要な情報っていうものを、なるべく、あの、教えることができるのかなと思っております。で、さらにですけれども、アノテーションするために、まあ、必要な、整理しておいたら便利だよっていうふうな、あの、ライブラリーフォーマットとしては、あの、もう一つはですね、このような、通常の本当にテキスト形式って呼ばれるようなものになります。まあ、これは本当にアノテーションのために、 必要なものになるわけなんですが、こう、これも分析科学の話ですが、こう、メタボライトを定量するために、皆さん、こう、内部標準物質っていうものを、生体飼料の抽出液と同時に添加することっていうものが多く、そしてその内部標準物質っていうものは、基本的には天然界に、天然物として存在し得ない化合物、もしくは、ここに、あの、示すように、この安定同位体、 置換標識された加護。これだったら、ハイドロジェンがデューテリウムに、あの、7個置換されたようなものとして、あの、やっている例なんですけれども、このようなデータっていうものは、あの、この上で示した MSP ファイルに含まれていないことが多い。で、自分だけが知っていることが多い情報ですので、その化合物の名前、および検出されるはずの M over 字、文字時間で、あの、イオンフォームやインチ式、 で、フォーミュラスマイルズって言って、まあ、同じ、あの、メタデータですけれども、まあ、形式としてはこのような Excel フォーマットとして、あの、管理しやすい、あの、ものを用意しておくと、その LCMS や、あの、データのアノテーションに、あの、便利ですよっていうことで、少しだけ紹介させていただきました。で、あの、これ MS ダイヤルを使うときの話ですけれども、必ずタブ区切りテキストで保存しておいてくださいっていうふうな内容になります。 で、このようなあのアノテーションを行う、あのライブラリーを使ってアノテーションを実際に行っていくわけですけれども、あの重要な背景知識としては、このアノテーションのレベル分けをする必要があるということです。で、あのまあ、今回はあの特に精密質量が取れる LCMSMS に対して、特にその脂質以外の化合物、 に関してよく推奨されている5段階レベルに関して紹介したいと思います。で、まあこれちょ、元々のニュアンスをしっかりと伝えるために、もう本当に英語で持ってきているわけなんですけれども、エマス・スマンスキーがあの提唱した5段階レベルのそのレベル1っていうものは、これは本当に理想的な環境というか、自分で標準品を持っていて、 それを対象成分としている場合ですでなのでその今回私がアノテーションしたやつは本当に標準品の保持時間 MOVERG そして MSMS MS のすべてと一致しているとさらに液体クロマトグラフィー質量分析では基本的にはステレオケミストリーが識別しづらいところもあるのでもし可能だったらさらにオルソゴナルなメソッドもあのレコメンディックですよっていうふうなことです で、レベル2のアノテーションというものはどういうものかっていうと、これは少し、あの、難しいんですけれども、先ほど、こう、言ったように、このように公開されている、自前では取得していない、どち、あの、具体的に言うと、保持時間をし知らない、あの、まあ、公共のライブラリっていうものを使うことで、まあ、MSMS マッチングに基づいてアノテーションできて、かつ、 もうその成分以外に他の候補が見つからない場合にレベル 2a としましょう。そしてあのこのようなデータベースには存在していないけれどもこの m over g もしくはこの専門的な言葉で言うとニュートラルロスが出ていてさらにこの生物種を分析しているのだとしたら この、まあ、診断医療に基づいて化合物が一義的に決定できる、間接的に定義できる場合があると。で、そのようにアノテーションした結果をレベル 2B としますと。で、ほとんどがあのレベル3になると思いますが、マススペクトルのシミュラリティマッチだけでアノテーションした場合は、その異性体っていうものが基本的には識別しづらいことが多いです。で、 なので、このように、この、この、この化合物に出ているわけなんですが、OH とか NO2 はどこについているかわからないけど、おそらくこのあたりについているよっていうレベルで、わかる場合をレベル3。まあ、要するにアイソマンが他に存在するケースをレベル3としましょう。で、あの、構造はまあ、まあ、おそらくほとんどわからないけれども、蘇成式ぐらいはわかるよっていうものがレベル4。そして、M over G のみそして、あの、まあ、ブランクサンプルとか、 には、あの、検出されていない、ま、おそらく生体由来の、あの、化合物を見ていますよ。でも、ア n k です。っていうものが、そのレベル5として表記されることになります。ので、あの、皆さんの、その作られた MSP、使う MSP ファイル、およびそのアノテーションの基盤によって、このようなレベル分けを適切に行って投稿すると、まあ、その、まあ、もう、プラクティカルにはレビュアーとかエディター、 に、あの、文句をつけられてくるっていうふうなことになるかと思います。で、あの、まあ、ここからは、このアノテーションの定義の話を終えたんですけれども、このメタデータを整理する上で、まあ、必要な、あの、データベースとかツールっていうことを紹介したいと思いますが、これ前回もお話ししたかと思います。インチキーを整理すると、まあ、あの、ハッピーなことが多いです。で、 あの、まあ、低分子の一義定義として、一義キがよく使われますが、あの、基本的には27桁の文字列になっていて、先ほど紹介型一たを、ま、コンバートした形、絶対27桁にコンバートしたもの。で、最初の14桁っていうものが、ストローケミストリーを除いた、その、コネクティビティだけを表すもの、ところ。そして次の8レターっていうものが、 まあ、ステーオキミストリーを表すところで、あとはそのバージョンナンバーとか、あの、価値音なのか、アニオニックフォームなのか、ニュートライズフォームなのかっていう風な形で、あの、定義されるものになります。で、あの、最初データベースを自分とかライブラリを管理するときに、このようなインチキーを一つ、あの、ちゃんと準備しておくと、後々便利ですよっていうものが次に、あの、あるわけなんですが、このインチキーがあれば様々な ID に変換可能、まあ本当に、 昨今、パブケムやチェビであのデータベースっていうものが非常によく整備されているので、この基本的にはこういうインチキーを準備すると、そのようなあのキュレートされたデータベースのツールをうまく使って、その自分が欲しい ID にコンバートしてくれるようなツールっていうものがございます。例えばこの Chemical Translation Service っていうもので、インチキーをインプットとしてアウトプットを蹴る。 にして、その、まあ、コンバートっていうボタンを押すと、このようにインチーキに、入力したインチーキに対応する KegID っていうものをあの取得することができます。そして、あの、先ほどの次なんですけれども、あの、低分子化合物を扱う場合は、その代謝物のクラス、オントロジーをあの整備しておくと、まあ、パスウェイとして議論するときに便利であることが多いので、そのオントロジー化っていうことを あの、よくやったりするんですけれども、その、先ほど、チェビーに関して、あの、ツリー構造っていう話になっていましたが、あの、もう一つ、有用な、あの、ツールとしては、このクラシファイアっていうふうな、あの、プログラムが、コンソーシアム的に今、あの、すごい引用されているものになっております。で、このクラシファイアってどういうことをしてくれる枠組みかというと、この、化合物に関して、キングダム、スーパークラス、クラス、サブクラス、 というふうな形でその化合物構造を階層的に定義してくれているようなものです。そしてあのまあこのようなあの、まあ、入力としてはスマイルズを入力すると一昔前はこのスマイルズを入力するとあこのようにあの階層立てたオントロジーを返してくれるようなあのツールだったんですけれども本当に昨今その PubChem に登録されている全ての化合物に対してもう向こう側で あの、すでに、こう、変換を完了してくれているので、その、まあ、これはまた別のグループなんですけれども、その、クラスファイアバッチっていう風なプログラムで、インチーキーのリストを投げてあげて、このクラスファイっていうボタンを押してあげると、あの、ここに示すように、このインチーキーをデータベースサーチして、そのキングダムスーパークラス、 っ, て言ったような形のコントロージに変換しそしてそれを CSV ファイルとしてダウンロードをできるような基盤っていうものが既に整っております。非常に便利かと思います。であの今までの話っていうものは化合物の構造が分析科学的に一義的にあのまあ無理やり定義しているような感じですけど定義できる場合。 に有用なものになるかと思いますけれども、例えば、その脂質メタボローム解析、リピドミックスっていうものは、その、まあ、文化、カルチャーとして、曖昧な、要するにマススペクトルで、表現可能な化合物表記方法っていうものがあるでしょうっていうような、あの、定義が、こう、決められています。で、ちょっとこれ脂質やっていなくて、 人だったら暗号にしか見えないと思うんですけれども、一番わかりやすい例のこのジアシリグリセロールっていうことに、あの、今日はフォーカスしたいと思います。で、このジアシリグリセロールっていうものは、このような構造をしているわけなんですけれども、質量分析のマススペクトルから必ずしもこのような構造が定義できるとは限りません。フルストラクチャーのデスクリプションとして、この下に示す、この SN1 の位置に重力の0、そして SN2 と呼ばれるこの真ん中の OH に のそして二重結合1は9位 の, その z アイスマーですよっていうような表記でできる場合もあればこのようなステロケミストリーはわからないけれどもあの少なくともこっちの SN1 のところに16ゼ0で SN2 のところに炭素数18不法とか1の足力がついているっていうレベルでアサインできる場合がある。で このポジションはわからないけれども、少なくともこのジアシルグリセロールのどちらかにパルミチン16の0、18の1がついていると言える場合もあるし、それさえもできなくて、あの、合計の炭素数が34で、不法などが1であるっていうふうな場合でアノテーションされるケースもあります。 で、このようなアノテーションっていうものは、まさに昨今のリピドミックス解析ツールで読み込んであげれば、そのマススペクトル、クオリティに基づいて、このようなアノテーションの結果を返してくれるわけなんですけれども、このような結果が返されたところで、例えばマルチ昨今のマルチオミックスとか、そ の, あのデータベース検索っていうものが難しいものになるんです。で、そのようなツールもあの昨今整理されて、 来ておりまして、まだまだ開発段階かと思いますが、このようなリピットリンクスっていう風なプログラムも公開されております。例えばこのリピット ID コンバーターっていう風なツールを使って一体どんなことができるかというと、ここも示すように、これもはや呪文のような形になるかと思いますが、DHA、これオメガ3脂肪酸、ドコサヘキサイン酸と呼ばれるやつですね。で、あの、もはやこれ全てが 呪文のように見える方も多いと思いますが、この構造って、このシドニムスも含めると、あの構造っていろんなバラエティ、これだけ言われてもかなりいろんなバラエティがあるかと思います。で、あの、先、そして先ほどのこのような抽象的な名前、まあ、すごい簡単にこの抽象的な名前であったとしても、あの、本当にパブケムとかに検索可能な、その、 表記方法にあの変換してくれる方法を算出してくれるっていう風なプログラムがこのリピット ID コンバーターというものになります。詳細はお示ししませんが、まあこの実際言っていただいたらどのようなものかっていうものをあの、まあ分かっていただけるかなと思いますし、実際に質量分析でリピードミックスを行っている方にはあの、有用なツールなのかなと思います。で、あの、先ほどの ここのやつのリピットリソースリンカーですね。に関して、あの、一部紹介させていただきますが、これはまさにクロスリンク、あのリ、リソースリンクに、あの、まあ、こう、有用じゃないかなって私自身はすごい思うんですが、この PLPC って、これ知らない人、何なことかわからないと思うんですが、これはパルミチン酸、リノール酸コンテイニングホスパジルコリンの略、私、質やってるので、これわかるんですけれども、 これ言われてもわからない人が多いですよね。で、これを、例えばこういうものにあの投げてあげると、ちゃんとこのインプットリピットネームとして、まだ、まあわかる。先ほどのホスファシルコリンで、パルミチン酸がついていて、炭素数18のフォワードが2で、その2重結合1が9、12で、両方 ZIZ フォームであるっていうふうに、まだ構造的にわかる形で変換してくれると。 で、さらに、この View Resource Details っていう風なボタンを押してあげると、あの、様々な、その化合物のデータベースのリンクっていうものを表示してくれるような仕様、あの、仕様になっていて、本当にそのリピドミックスの、まあ、質量分析で得られた脂質メタボロンの結果っていうものをデータベースへのリソース と, と結びつけるため の, あのツールと、まあ、なりつつあるようなプログラムになっているんじゃないかなと思います。 はい。で、ちょっとデータベースのリソースとして、今日、あの、せっかくなのでお話ししようと思ったのが、このケモンインフォマティクスのリソースになります。あの、ちょっとだけ冒頭にお示ししたように、さっき今まで紹介した MSP に基づく、もしくはテキストライブラリに基づくアノテーション戦略では、まだまだ未知の、あの、イオンっていうものが存在することになります。で、 そのような、あの、イオン、未知イオンをアノテーションするツールっていうものも様々にあるわけなんですが、今から紹介するのは、その、まあ、どちらかというと、その内部に含まれているデータベースっていうものもいいリソースになるんじゃないかっていう紹介になります。まあ、ちょっと、手前ミストですが、私自身が開発している MSFinder っていうプログラムに関して、 あの、紹介も兼ねてお話しすると、まあ、これは本当に未知のマススペクトルをインプットしてあげると、候補の蘇生式っていうものを出してきてあげて、その、ま、マススペクトルの、あの、プロパティに基づいて、蘇生式っていうものをランキング付けしてあげると。で、まあ、ランク付けされた蘇生式っていうものは、まあ、対象、たえっ、ー、と、まあ、おそらく正解だろうって、蘇生式が得られた場合は、化合物のデータベースに構造情報を取りに行って、 で、その構造情報の広報の中からインシリコのマススペクトルフラグメンテーション法と実際 の, あの MSMS と比較した統性を評価することで、まあ、こういう化合物がもともらしいんじゃないですかっていうふうなことをアウトプットするようなものになります。で、あの具体的にどういうふうなあの使い方に なるかというと、うこれ、あの先ほどのデータ処理の方ですね、質量分析の生データをポーンって渡してあげて、あの解析してくれる MS ダイヤルっていう風なプログラムですけれども、これをあのやってあげると、例えばこの同じメタボライトが違うイオンフォームとして検出されている例になりますが、まあ、このような、どのようなイオンフォームで検出されましたよっていうことは、まあ、MS ダイヤルが教えてくれます。でも この、あの、代謝物は、未知の、あの、エメットの MSP のどの化合物にもヒットしませんでした。じゃあ、これが一体何かっていうものを、あの、調べるために、ここで右クリックとかを押してあげて、その、ま、MS ファイターの方に送ってあげて、で、そのツールのところで、ま、どのような、その、対象エレメントをターゲットにするのか、 そして得られた組成式候補に対してどのような化合物からデータを見に行くのかっていうことをまあ簡易的に設定した後にシンプルにダブルクリックしてあげるとこのマススペクトル の, あの情報に基づいておそらくこのような組成式が一番最 も, もらしいんじゃないですかっていうような形で組成式を出してきてくれてであの理論値とのズレとかも評価することができます。 で、この蘇生式なんだなと思いながら、じゃあ次構造の候補っていうものを、まあ、このように、あの、閲覧、あの、キャンディデートを含めながら閲覧することが、で、このインシリコのマススペクトルと比較しながらもっともらしさっていうものを、スコアも含めて評価することができるわけなんですが、今回着目してほしいところっていうのは、この蘇生式の候補を算出する場合に、このデータベースの情報っていうものを非常に 効率的、なんか、こういうのもあれですが、あの、データベースの情報というものをうまく使っている点にあります。つまり、あの、候補の、要するに未知のこのスペクトルというものは、こう、マススペクトルのライブラリに登録されていないだけで、その、実際に既存の構造である可能性の方がよっぽど高いわけなんですよ、ね。なので、そのような構造、候補の中から探索した方が、 あの、効率的でしょうっていうことで、このリソースとしてすでにデータベースに含まれているものは、スコアが高くなるように実は設計されているようなものになります。で、あの、このようなコミュニティの中で、あの、ま、こういうものを紹介すると、実はこの MS ファイ d e r の、あの、プログラムパッケージの中のリソースフォルダに、この .es、ま、いろいろあるわけなんですが、.esd っていうふうな あの、拡張子で含まれているもの。これ、Excel にポーンってそのまま投げてあげると、この Excel 形式で開くことができるんですけれども、これには、化合物の名前、およびインチーキー、そしてその Exact マスや蘇生式スマイルズ、そしてどのデータベースに含まれているかっていうものを、先ほどのチェリーとかパブケムも含めて、その ID っていうものが全部振られているようなデータベースになっております。で、 このような、あの、情報っていうものを、まあ、あの、それこそ再利用していただくと、まあ、自分でも結構、あの、いろんなことができるんじゃないかなと思って、あの、今回紹介させていただきました。で、このようなアノテーション戦略に基づいて、やっとできました。このようなメタボロームテーブルっていうふうな話になるわけなんですが、このような、あの、理想的には、この最終目標としては、この代謝物の名前や、そのイオンホーム、 いや、このインチーキーやオントロジー、そしてスマイルズが整理されて、かつそれぞれの定量値がサンプルごとに格納されているテーブルが、まあ、できればハッピーです。で、このようなテーブルを作ることができれば、まあ、あと大変量解析っていうのはこういうツールがありますよっていうのを紹介したのが2年前のお話になります。で、本日もあの少しだけあのリマインドチックにあの紹介したいと思いますけれども、 例えば、あの、まあ、今から喋るのはこの辺の話になります。で、そういうふうなデータテーブルっていうものができると、昨今ではこのようなパスウェイ解析に使えるリソースっていうものが本当に充実してきていて、このコンパスっていうものでは、そのケグのパスウェイ、リアクトム、およびウィキパスウェイのそのパスウェイマップの情報の網羅性っていうものをちゃんと調べたところの論文も ありますし、また最近ではこのサイトスケープの枠組みで、まあどういうふうなあのノードエッジフォーマットであったとしても、しっかりとこういうプログラムでインポートできるような仕組みが整ってきていますので、こ の, あの自身のメタボロンデータさえしっかり取っていれば、そしてインチキーっていうものをしっかり登録していて、それで ID っていうものにちゃんと変換しておれば、 このサイトスケープへ投げ込んだ時のパスウェイツールとして本当にフレキシブルに使うことができるんじゃないかなと思います。そして、あのまあ、本当に有名なものとしてはこのメタボアナリストっていう風なプログラムがあるわけなんですが、これ本当にすごいのはもう本当に様々なあの統計解析、メタボロームの統計解析っていうものをツールを提供していて、先ほどこんなに地域が大事ですよって 言ってたんですけれども、これ、あのもうメタボライトの名前を入力 し, し, していればその、本当にデータベースシノニムスとか全て考えてくれて、インチキ変換、KevID 変換、HMDB 変換っていうふうなことを内部であの全部やってくれて、しかもそのキュレーションもそのウェブアプリケーション中ですることができる、本当に優れたものになっております。で、このようなデータをあの、まあ、メタバーナリスト のパッケージ投げてあげると、そのわた、あなたが今回コントロールと、そのまあ何か比較したい軍で比較したときに、あの、ガルクトースのメタボリズムっていうものが、まあこう活性、更新しているんですよっていうような解釈をするためのメタボライトセットエンリッチメントアナリシスっていうふうな結果を返してくれたりとか。で、これなんで今回あの申し上げたかというと、このような エンリッチメント解析をメタボロム の, の情報でもすることができる本当にデータベースっていうものが本当にこう整備されている現状があります。例えばこのガラクトースメタボリズムっていうところに含まれているメタボライトセットっていうものをもうすでに準備されていて、そのメタボライトセットの中に今回あの、要するに有意差が得られた代謝物セットはこの3つでしたよ。で、これをフィッシャー検定。 することで、まあ、このような、あの、エンリッチメント解析の結果を、あの、返してきてくれるようなプログラムにあのなっており、これができるのも、このようなデータベースっていうものが整備されているからだと思っております。で、あの、このような、あの、ツールっていうものは、このように KegID と、その、ログのホールドチェンジのリストを投げるようなメタボライトの、あの、情報、プラス、昨今、このメタバーナリストでは、 この統合解析遺伝子やプロテインの同じような情報っていうものを投げてあげることで、その統合解析をするようなことができるような枠組みっていうものも提供していて、同じように、このようにエンリッチメント解析っていうものをするための、このメタボライト及びジーンセットっていうものをあの整備されていて、 この整備されたデータベースがあるからこそ、あの、このようなエンニチメント解析っていうものがフレキシブルにできること。で、およびこのようなエンニチメントセットっていうものは自分でもダウンロードすることができて、これちょっとマニアックな話なんですけれども、あの、全部メタボログ解析のちょっと難しい点は、このメタボライトセットに含まれている代謝物の全てが検出できるわけじゃない。 っていうちょっと難しいところがあるんですが、それに自分独自にカスタマイズすることも、あの、可能になっているっていうのが、あの、本当に、あの、素晴らしい点なのかなと思っております。で、あの、このように今まで、そのデータ処理のところから、アノテーションツール、そして、あの、ま、この解析プラットフォーム、多変量解析のプラットフォームっていうものが、どんどんどんどんインプルーブされている昨今、 の, あの状況っていうものをあの生かしてあの同時に進行しているレポジトリもうまく活用しましょうっていうのを最後に発出できればと思いますが今まで紹介したように質量分析のデータサイエンスっていうものはちょっとゲノムに比べるとまだまだ裾野が浅いんじゃないかなと思っていてそれはまだまだあのこういう教育コンテンツ のことも充実化っていうものを今後やっていかないといけないなとは思うんですけれども、本当にこのデータの性質を理解して、その、することで、このようなメタボ、バンクとかメタボロミクスワークベンチ、およびそのメタボライツっていうものに、そのメタボローム解析に実際に取得された質量分析の計測データっていうものが、こうアップロードされているわけなんですが、本当に例えば自分がガン、 の研究をしているのであれば、ガンっていうオントロジーで、そのサーチしてあげることで、その過去に取得された、その生データをダウンロードすることができます。で、そのダウンロードした生データに対して、最新のインフォマティクスのツールを使うことで、その、まずは、この、その研究で、あの自分の研究と、まあ、同様の結果が得られているか、で、および過去のデータでも、本当に新規の知見が得られる可能性が、 ここにはあるっていうふうな形で、あの非常に魅力的な、あの本当にデータソースっていうものが公開されているんじゃないかなと私自身は思っております。はい。まとめになりますが、その出す側と使う側。 という話で、本日はですね、この赤で示したところをちょっと少ないところもありますが、あのー、紹介させていただきました。あのー、ちょっとまとめて、まあ、実際にこれがどこがどこに対応するのかなって、あのー、後ほど見ていただければ幸いにございます。で、最後になりますけれども、あのー、私自身、まあ、このデータ 処理とか、で、それに付随するデータベースっていうものを自分自身のところでどんどんどんどん作っている人間ですけれども、あの、ま、最近こういうふうなツイッターによって、その、こう、アナウンスメントをするようになったり、さらにやっぱりこういう、ま、統合 TV もそうですけれども、やっぱりこう、使い方っていうものを1分から5分ぐらいの、あの、細かな動画に切り分けて、その、機能、それぞれに対して、やっぱり使い方っていうもののコンテンツをアップロードすると、 まあ、ユーザー側にとっては、あの、幸せなのかなということで、あの、独自に YouTube チャンネルを立ててはいるんですけれども、これが、あの、ぜひ、こういうふうな NBDC の枠組みと連携できればなと、私自身は思っております。で、最後ですけれども、まあ、このような研究に興味がある方は、あの、私までご一報いただければと思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。